でえっと、早速ですね、そのトヨタリのマネジメントっていうのを、いわゆるトヨタリのマネジメントって、暗黙地が非常に多いんですね、トヨタの人たちって、皆さんもご存知のように。で、それを他の企業に持っていって、同じような組織文化を作ろうとすると、なかなか時間もかかるし、同じようにその底上げしていくってことはできないので、できないんですね。あので、皆さん真似するのは、今、今トヨタがやってるようなことを、同じことをやればいいと思って、 やるんだけれども、実はですね、これはまあ大学生にですね、まあ大学生、小学生に、まあ大学でやってるのとを教えるみたいな話になっていくので、それはなかなかみんな理解できないと。なので、このステップを追ってですね、徐々にその大学生に近づいていくっていうようなステップを踏んでるので、ベーシックっていうのがあったりですね、フォーリーダーっていうのがあったり、フォーディレクターみたいな感じの、いわゆる階段式になっているということになってます。 でその中で一番重要なコンセプトがですね、染める折るってやつなんですね。あのトヨタの組織って、まあ、マトリック組織ってよく言われてますけど、まあ、縦糸と横糸ですね、もともと自動織機の頃からですね、まあ、織物の話から来てますけど、その縦糸、横糸の関係性って、まあ、いわゆるこう折ってた時にですね、やっぱりその強靭な組織ってこの折られた状態なんですね。 で縦糸だけの組織っていうのは非常にあのやっぱり強い組織っていうのは言えなくて、であの縦 糸, 糸横の組織がですね、こうま、クロスして、えー、繊維状というか、そういった織物みたいになってくると強い組織になってくるというふうに言われています。で、そういったものをちょっと研究して調べていったときにですね、この染めるっていうのは、まあ、人を育成するところですね、これ。 染め る, 折るっていう染めるでよくあの何色に染まりましたみたいな話あると思いますけど染めるっていうのは教育をするっていうことです今、まあ、皆さんがやってるような話で折るっていうのはこれ何かっていうとその教育したものをきちんと定着化させるために制度だったり、まあ、評価制度だったりずあのルールだったりそういったものを変えていくっていうことを折るっていうことを言っていますなので皆さんせっかくあの教育受けて実際それを実践しますとでも あの組織のですね上司の方とか、組織、会社自体がそれを推奨してなくて、ここでやりなさいって言われなかった皆さんやらないですよね、当然ね、教育を受けたものと実際、その職場でやれても違ってたら、それは皆さんやらないですよ。だから、そこを一致させて、実際そういう組織文化を作っていくときに、ちゃんと会社もですねフォローしましょうということで、そういうのを織るっていうことを言っています。なので 正確この時間、貴重な時間で3時間、皆さん取らしてもらってますけど、それが無駄にならないように、会社がちゃんとそれを支援していくということがおるということになってきます。なので、それを今やっているのが、フォーディレクターですね、彼らがやっているのは。そのフォーディレクターのところで組織を変えていくということを、今組織横断的です、ね、横糸。横糸で今、彼らが活動しているということになります。なので、 あの皆さんやったことが、ね、無駄にならないように、ちゃんと会社としても考えているということになると思います。で、この染める、折るですね、染めるっていうところのところが重要で、組織文化を作るっていうことは、非常に会社としての優位性が出てきます。トヨタがそうであるように、いろんな今の Google だったり、アップルだったりですね、いろんなところもやっぱり組織文化を作るっていうことを言っています。 やっぱりその価 値, 価値ですね、そういった高い価値、組織としての価値が上がってくるので、そういったものを提供する、でお客さんもまあそれで満足するで、お客さんからまた対価をいただくということになっていくので、まあ、売上利益、経営につながっていくということになっていきます。で、これで重要なのが、この労働生産性のところなんですね。皆さん、設備、材料、労働生産性ってありますけど、この言葉知ってます って聞いてみようどう違うかって。どうでしょうか知ってる人。あまり聞いたことない人。うん、でですね、あそっちょっと変わっちゃった。あのこれね、僕もね、最初、トヨタ行った時にこれ、教えられたんですけど、あの高井さんね、つってあの、トヨタっていうのはね、その3つの生産性があるんだけれども、 労働生産性から先にやっていくんだということを言われてましたで、ね。労働生産性材料設備って何のことを言っているかというと、労働生産性というのは今これからやるような皆さんの価値観だったり、仕事の仕方だったり、まあ、人間が直接あの働きかける部分ですね、マネジメントをするというのもそうだし、プログラムを作るというのもそうだし、そういったものを労働生産性とてこと言っています。まあ、働き方の話ですね。材料って何かというと、 あのテンプレートだったり、手順書だったり、マニュアルだったり、要するにインプットされるもの、人間に対してインプットされるものを材料っていってます。それに従ってみんな動くわけですね。だからインプットされる元のものを材料っていってます。情報だったり、まあ、知識だったりその、そういうものですね。設備って何かっていうと、いわゆる、まあ、これ、ズーム使ったりね、してますよね。ズームとか、いわゆる開発環境ですね。そういったものを、えー、設備生産性ということを言っています。 で そ, のそれをですねみんな最初、もいろんな会社もそうですけど、例えば RPA 入れてあの自動化しましょうとかね、いうようなものっていうのは、その RPA っていうのは設備の話になってきます。で、設備は入れたはいいものの、でもその設備をね、ちゃんと使いこなせないといけないわけですよ。いくら例えば F1 の車を持ってきても、レーサーがそれを 乗, り切 れ, あの乗れないと、結局意味ないわけですよね。 それって一回労働生産性になってきます。そのドライバーのやっぱ質だったり、そういったものっていうのは労働生産性の話になってきます。で、重要なのは、労働生産性っていうのはお金がかからないってことです。いわゆる固定費の中ですからね、皆さんが。で、皆さんのマネジメントレベルが上がったり、技術が上がったりっていところの労働生産性。これは努力すればお金かけずにいくらでも上がってきます。ところが、材料とか設備に行けば行くほどお金がかかるってことです。 だから、お金がかかってパフォーマンスを上げる前に、まずはお金がかからないところからパフォーマンスを上げていって、徐々にお金のかかることをやっていった方が相乗効果が生まれるということです。なので、トヨタのやり方っていうのは、労働生産性、材料、設備っていう順番でやっていきます。ところが、一般企業は、設備、材料、労働生産性っていう順番でやるんですね。でところが、設備、材料やったところでみんな満足しちゃって、労働生産性のところまでいかないんです。 なので、労働生産性が上がらずに、結局材料設備入れたところで満足してしまうと。だけど、お金ばっかりかかっちゃって、でも本当にパフォーマンスが最大限出てるかっていうと、まあ、出てないわけですよ。F1 レーサーを作って、車作ったんだけど、結局ドライバーがいないみたいな話になってくるっていうね、そういうような状態になってくるってことになります。ここをちょっと説明したんですけど、何か質問ございますか労働3つの生産性に関して。 いいですでね、特に重要なのが、このね、設備材料っていうのは、真似ができるってことです。いわゆる同じものを買えば、ね、お金を出して同じものを買えば、どの会社も同じように設備生産性は上がってくるということです。ところが、労働生産性っていうのは、教育、先なんの話ね、染めるっていうところとか、折るっていうところの教育だったり、そういったものが必要になってきて、人が変わらないと出てこないものですから、だから労働生産性については、すぐ真似ができないんです。 だからトヨタはよく人作りっていうことを言ってますけども、その人作りって言ってるのはすぐに真似ができないから、でトヨタの人たちみたいなその改善能力が高い人たちを作ろうとすると、すぐに真似ができないんで、なかなかみんなトヨタに追いつけないということですね。だからこういうことは早めにやった方がいいっていうことになっていきます。そこよろしいですか、ちょっとね、ちょっと覚えておいてくださいね、真似ができるかできないかってことです。 でこれからやるの組織文化っていうのは真似が、皆さん が, 真似がなかなかできないことやっていかないといけないこです。でですね、これからやるのが、組織を変えていくためのプログラム、こういうのをまあ10年、20年研究してきたわけなんですけど、あのトヨタはね、これ持ってるわけじゃないんですよ。トヨタは持ってないです。もうそトヨタはもうできちゃってますから、それが。ずっと何十年間かけて、いろんなことをやって、そういう組織文化ができちゃっているので。 早くそこに、ね、近づこうとするために作ったプログラムになってきます。なので、中身は同じようなものなんですけど、どうやってそれを、ね、早くそういうふうな組織に変えていくかっていうプログラムになってきます。その時に、さっきの段階的に、ね、やっていかないといけなくてですね、今回皆さんに集まっていただいているのは、ここですね、この知識のバリアというところですね。さっきのまずあの3つの生産性だったり、いろんなあのトヨタ独自のです、ね、持っている知識だったり。 そういったものありますなのでそこをまずは皆さん手で共有していただくで特にその価値観みたいなところですねが重要になってくるので後でまた価値観に関してお話 し, しますけれども、えー、そういったものを皆さんがこう下からトップからねあの下の方までね全部がこれ組織全体で共有していくとそうすると話がしやすくなりますなのであの上も下も同じ共通言語で話して することができますし、横横のね。横の人たちともチームが変わったり、組織が変わっても同じマネジメントのやり方で仕事ができるようになってくるので、非常に楽になってくるということになります。で、これがですね。あの、普通の会社にないんですよ。ないので、仕事が変わったりプロジェクトが変わったり、部門が変わると、また仕事のやり方も違ったり、あの価値観がみんなバラバラになっているので、また上司の考え方も違ったりっていう形になって。 その人、その人にみんな合 わ, せ合わせて仕事しないといけないんですね。それ結構大変で、摩擦も生むし、け、まあ、喧嘩もしたり、いろんなところでですね、こうあのまあ、本来必要のない摩擦を生むっていう、ね、ことが起きてくるので、まあ、そういうのをかあの排除していくということです。それが普通の会社にはなかなかできてないということになります。で それが、まあ、知識が、ね、こう上から下まで同じような感じで入っていったら、次はこのチームのバリアって書いてますけど、チーム単位でいわゆるモデルチームを作っています。皆さんも今まで例えば TMS の3級かな、昔はう、TMS の3級のことを受けたリーダーの人のところであのやったことある人いますか誰もいません。<笑> でそういうチームですね。チーム単位でこうモデルを作っていきます。標準化していきます、マネジメントも。それがたくさん で, てくできてくると、会社の中で今みたいな共通の価値観とか同じ仕事のやり方みたいな話になってきますし、これお客さん先に常駐していても、例えば自分が受けた仕事の範囲の範 囲, の範囲ではできるはずなんですね、それは。なので、あとまたお客さん先の仕事のやり方もあったりするので、 それはそれでちょっと合わせないといけなかったりもしますけども、ある程度自分の中で抱えている仕事に関しては、この考え方が適用できます。で、えー、っとあとそれそういうものを今度はあの阻害する要因がですねあの、組織上にやっぱりあって、例えば何かっていうと、会議やりましょうとかね、こういう定例会議開きなさいみたいな話があったり、で会議とかあのやってもですね、本当に価値を生むのかっていう話もあったり、要するにあ価値をの価値 のないものをねどんどんどんどんこう今、組織としてやっている、まあ、無意識にやってたり、慣、ま、習、あ、的にやっているものがあったりしますで。そういうのをもうなくしていきましょうという活動ですね、組織横断的に。そういうのを、のこの、えー、幹部社員の人たちがですね、部分プラクティス・フォーリー・ダイレクターというので今やっていて、みんなそういう人たちが集まって、今、実際にこの1年、2年、あの取り組んでいて。 それを徐々に徐々に今実施フェーズに今移ろうとしているので、それが皆さんのところに効いてくるというふうに思っています。なので、本来皆さんが働きやすいように、今、幹部社員ちもですも考えて、会社をね、よくしようという動きにえ移っているということをまあ知っておいていただけるといいかなと思います。あでね、随時、何か質問とか聞きたいことあったら、手を挙げるか、<笑>えっと、 ズームの手上げるっていうか、あると思うので、そこでちょっとアクションしてみてください。